うわ、久々に動画撮るこんにちははいということで太郎ですこんにちはお久しぶりです今回はね何をお話しするかって言いますとあのー「このキスで」 についてなんかね最近アキテインってすげえ気になるなと思ってアキテイン飲みてえなって思って前ねちょっといろいろありまして飲めないっていうのを伝えたんですけどアキテイン飲みてえなと思ってちょっといろいろ調べてたんですよ調べててどこの病院だか忘れたんですけどアキテインを飲んだ5ヶ月後のビフォーアフターみたいなのをね見かけて これやばないと思ってちょっと見かけたのでちょっとそれをね軽く紹介しようかなと思って、まあ、と, とりあえず今回はアキテインのねその症例画像みたいなものをちょっとね軽く皆さんに紹介していけたらなと思いますピースピースちょっと今ワセリンめちゃくちゃ乗ってて赤いんでマスクはするんですけれどもちょっと待って高円寺の皮膚科のものを見ててこの他のクリニックは転載禁止って書いてあるので僕クリニックじゃないので一応ね YouTube r ーして紹介させていただくんですけど一応リンクはね貼っておくので見てみてくださいこのちょっとね一応閲覧注意にしておくんですけどバンニキビが一つに集まって収束性雑草というニキビの重症タイプのニキビもその空きインによってこんだけ治るっていうらしくて その脳法とか血節がなくななくってほほぼほぼ綺麗な状態まあ多少跡が残ってるのであとは多分ねそのニキビ跡の治療とかを行うと思うんですけどちょっとねこういうのが面白くてこの2つ目とかもこれも収束性座標のちょっとね重症版みたいなもうニキビというよりコブみたいになっちゃってるものだと思うんですけど最初ニキビじゃない疾患なのかなって思われたっぽくてその SLE とかサルコウ移動室とかリウマチとかの可能性も調べたんですけどそれが否定的ですぐにね そそのーアキテンイを切り替えたそうですで、5ヶ月後にはほぼほぼね海のない綺麗な肌になったみたいなでアキテンインのいいところは部分的じゃなくて体全体背中のニキビとかにも効くみたいでその背中がボツボツってなってた方 も, も後方もなく綺麗に治ってるというまあ多少ないともうちょっとね あ, あ, とあとは多少残るかもしれないんですけどボツボツ的な発疹的なものが消えるっていうものですごいなっていう。 まあ、でもやっぱりリスクはたくさんあって男性の方とか女性の方とか性行為をした際に妊娠する場合子供にリスクがすごい大きかったりとかその他ねうつ病を自殺傾向になったりとかたくさんのね副作用が多くあるのでまあ使用する方は気をつけてくださいあと個人輸入の場合だとなんか 国で指定されてないのでまあ、安くは手に入るんですけど腎臓とか肝臓も悪くなるリスクがあるらしくてその場合のね血液検査とか個人でできないのでその場合の責任は自分で問うことになるのでその点注意して使ってみる方は使ってみるといいと思いますはいそんなところで僕の伝えたいことはそれだけでしたそれだけですありがとうございましたはいこのキス